私もう少しでお誕生日なの私おめでとうだから35歳お疲れ様会をしようと思って<笑>バカでしょ<笑>今からちょっとこれ<笑>マダイを使ってなんだ マ, マダイのポワレ、ね、作ろうと思うではお料理をしていきますよし 絶対骨抜いた方がいいの分かってんだけど骨抜くやつないから骨ありでとりあえず塩コショウして薄力粉をまぶしましたまだイ カード大さじ2はいはいイエ、えーイおー綺麗、いい感じ素晴らしい おい。美味しそう。素晴らしい。おーいい感じ。オッケオッケ。ン<笑>テンション上がるね。混ぜといたソースを、えー。見て、マダイのポワレ。 かねあでもこれ開けるの緊張するんだよねあふれないといいんだけど怖いちなみにこれはねなんかこういうやつ格安で500円だった<笑>開けるよ行くよ OK 開きましたあ緊張した<笑> よいしょ。それでは。私三十五歳お疲れ様でした。<笑><笑>乾杯。 皆様私の35歳を楽しくしてくださりありがとうございました36歳からもよろしくお願いします<笑>美味しい食べてみよう見える見えてるこんな感じで、ね、ちょっと盛り方はあれだけどね初めてマダイを家で私は調理しました<笑>骨は ちなみに骨は取っていません。取りながら食べるスタイルです。いい感じ。このソースをつけてい。ただきます。うんーおいし骨だ。<笑>やっぱ骨は事前に取っておくべきだね。<笑> うーんおいしいああ。いいね。とてもいいわ。そうね、骨は絶対取っておくべきだと思います。<笑> 動画やってなかったら、こういうことはしてなかったと思うな。だ<笑>から。もう皆さんが見てくださるおかげで。<笑>私は自分をねぎらうことができました。本当にありがとうございます。お<笑>い<笑><笑>しい。うん。うん。 ちなみにこれとこれはこれれはトマトのマリネこれはキャベツのペペロンチーノなんだけど両方とも作り置き今回ねクラシルクラシルのねタイのポバレのマスタードソースみたいなレシピに作った、うん、このソース美味しいいい感じ ばいい感じはあ、ちなみに今年の誕生日は月私誕生日9月26日なんだけど曜<笑><笑>日で言うと月曜日なのだからもう普通に全然、うん、誕生日感なく仕事だな けど二十五日ちょっとデートしてくるね<笑>。そう、二十五日はデートに。 かますますどんどんどんどん年を重ねるごとに楽しくなるようにしていきたいな、ね、<笑>年が下がるってことは絶対ないからねもう生まれた時から上がってくる上 が, 上がる一方だからさ<笑>楽しくなるようにしていきたいねねねって思う今日この。 <笑> 1年ってあっという間だよねほんとびっくりしちゃう毎年毎年思うけどあっという間うんうんふんここしっかりした骨だったよいしょ今9月末でしょもうあっという間に年末だね 秋ってなんか秋が来たなって思うともうあっという間に冬になるよね、うん、乾杯、うん、これだけど絶対ほんいっぱいなのね 乾杯<笑>ここにもスマホがあって YouTube 見ながら<笑>飲んでます。 デートです。よ<笑>いしょ。よいしょっと。<笑>ただいま。よいしょしし、もうお腹いっぱいで。久々の満腹。久々ってやばいね。満腹すぎてやばいんだけど。 ああ、楽しかった<笑>ちょっとほんのちょっとだけ飲む酔っ払ってはないんだ結構量が多くて白ワインシャンパン一杯飲んで白ワイン一本を2人で分けたらもう入らないってなった<笑>乾杯 美味しいそう、プレゼントをいただきまーあ今日は飲まないけどちょっとね。 冷蔵庫で冷やして。な、は、ん、い、か。こういうのもあったな。ええー。ヴィンテージロゼだって。ええー。ロゼ嬉しい。とうか、箱めっちゃ可愛い。ええー、可愛い。 ヴィンテージロゼって見て。え可、ー、愛 い, い。あ嬉しい。お礼のラインしようっと。え可、ー、愛 い, い。すごい可愛 い, いね。ロゼってさいいよね。ピンクくて可愛 い, いよね。<笑>えっていう。 えこれ味がじゃあ違うのかなグランドヴィンテージローゼだってちょっと調べてみよう あ, あ<笑>、まあ、そんな今度でこの一杯を飲んだら今日はお風呂に入ってゆっくり寝ようと思い寝て起きたら36歳になります<笑> 36歳もどうぞよろしくお願いします乾杯 おいしい。